こ ん, こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日の料理は獅子煮込み鍋です。 教えてくだささるのは、奈良んでもっとなんか、はい、あの獣というかそうい、ん、う匂い、うん、がするかと思ったら、うんうん、これ新鮮な証拠。はい うちのお父さんの友達がですね、漁師してるもんですから、うんうん、ちょっとお裾分けをいただきました。はい。さあ今日はお味噌があるんで、はいはい、あのアジはお味噌で煮込みます。うんうん、はい。じゃあまず何からしていきましょうか？はい。しだからお肉から切ります。はい。はい、じゃあ早速この白い部分は脂肪？脂肪はコラーゲンがいっぱい入っとる皮毛なんです。えー そしてですね、もうこっちにのふっとあの昆布で出汁を取ってますので、はい、アク抜きをしたいと思いますので、はい、るカツカと入れますはい、はい、いいですかあの臭みを取るためにごぼうを入れるとですね、また臭みがよく取れますので、はい、ごぼうはそぎ切りにして、うんはい、アクを抜いて、はい、水に探したものですね、はいはい、はい、ちょっと先に入れときますはいそ う, そうですね何もかもアクが出るでしょうが だから一緒にアク取りができますので、がもう適量でいいです。はい、はい、じゃあこうグツグツ。はい。美味しいエキスが、ねはい、出ている間に出ている間にこのお野菜を野菜切りたいと思います。はい、ちょっと待ってね。わあ綺麗な白菜。これも波野 の, の。はいそうです。あもったいないと思うの。あ<笑>たこれもったいないと思うの。マシワねっ て, て。マシワ。<笑>こうワね。ええ、あそういうふうにです、ね。うん。 そししたららら一回こうう、ねはい、包丁を入れるるととパパラパラってなるから、はい、はいと 大, 根、はい、大, 根う大根もミリぐらいの、ね、輪切りにまますすがが出出ててかねね結構あ、ねはいはいはい、バッテンシチョくとしゃがらほう。 味が椎茸は は, はい大はいは、いうです<笑>じゃあもう大根とかも入入れれまますすか大根てください彩りもいいですねはいはいこの赤と、は。い 大根の仕とねもうまたネギの美味しい時期になったですもんなすね、うんうんうん、い結構盛りだくさんですんでね、うんうん、お味噌入ります ね、これ、猪、うん、肉って言われなかったら。分からないらんん。そうじゃん。ですね、美味しい。それはね、あくとりが上手ゃったっけみたい。うん、あ、ふわ薄いじゃん<笑><笑>火を止めましょうか。は、う、い、ん、はい、インターナビ。はい、出来上がり。出来上がりです。今年一年間も、皆さんお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。うん、じゃあ、今日は地産地消クッキングの大忘年会ということで、猪肉をみなべ。 ではいただきます、いただきますうん、柔らかいし、本当にね、あの正直言うと、ちょっと大丈夫かなって思ってたんですよ、獅子肉って聞いたときに、全然普通の肉と変わらないぐらい、臭みもないし、スープもね、いろんな出汁が出てて、おいしい。 うん。<音楽>